主役は与えだよ。これから銀魂はこんな路線で突っ走ろう。男は永遠の愛を誓い。女はその愛に応えることを誓い、一発の銃声が。偶然の出会い。一杯の駆 け, けそばの。まだ食べてるでしょうが。寺田屋落とせの地球壊滅作戦とは。運命に翻弄される少女魂 ワンスアポンはタイムインチャイナムス勝手に人のこと使ってんじゃないよねずね思ってたんだけどねあんたらのやることはガキ臭いんだよナッツキスチョコカギの種乾きモノの野菜にいえお客様は神様で二人は玉キュアシルバーストールブラブラブラじゃないカツラだ今ラーメン屋で働いているっばえクビ それは強くラララララ信じていれば必ず夢は叶うどうっていいわけないじゃないですかだいたいあんたの夢って何なの私ギーん以外の人と外で会ったりしないから聞いてないってなんか手こ入れ考えてるんだって水くせえな一声かけてくれればいいのによいいか手こ入れってのはな峰、ねね、みあったぜえ 勇者たち行くわよはいガムガム今年度最高のファンタジーできるか危ないのがそこかしこに仕掛けられてるじゃんかだからさおっさんに任せておけばいいんだよ君ね明日からこのく愛を忘れた男の奇妙な旅が始まる<笑>真実の生き方がそこにある まるでダメなおっさん。今の世相を切る社会派アニメに昇格かもよ。ショートかとってはおっしゃるぞ。<笑>改めてあるここにカツラがいるという通報があった。どこにいる遠慮することはない。諸君らの悩み、しかとを受け取った。そこで出会ったのは一人の町娘。正規のスクープをものにすべく、男を家に連れ帰り、歌舞伎町を案内する。だ<笑> 何がローマのキンの銀友だリらの脱走だろうが私に対する最高級の侮辱だわ死刑執行他捕まれな、すいませんうっだが最後は主人公であるこの俺がピシッと決めさせてもらうぜ銀ちゃんああ、任せとけこいつが俺の答えだ正座してみろ こ辺に種まいて、女ほったらかして生きていけるような少年の腐ったやつとは思わなかったよ。遺伝子ねじ曲げてでも、サルスラ部屋のガキをつけるねぇ、シルバージェーフォックス。やめてくんないその名前やめてくんない足、ね、出してみるね。今なら出せる気がするね。出るわけねえだろう。なんかやばくねえかみんな、なんか楽しそう。あ、あのーあ、すいません。あら、ギーさん お仕事中ですかご苦労様ですギーさん待っ て, て言ってんだろダインあなたたちそういう関係だったんだバカみたい私何も知らないでもう二人はとっくに子供をこえる間柄だったのにあなた達たなんかバンバンバンバン子宝に恵まれて大河族になればいいのになよこいつも一人でドラマやれるよ一人で映画でクリソスじゃない知らないわよ少なくとも私の子供じゃないことだけは確かよ、ね、クリソスじゃねえか 悪いいけど知らないね、こんなな娘。見たここともない。この歌舞伎町で店を開かせてもらって。ほら、よろず屋からも見えるじゃん。あのでっかい建物。先日、私のたった一人の大切な孫が突然いなくなってしまいました。いないんですかお、はい、こっちだよ。何か用かいそこの者、ちとまたれ。やめて離してこの昭和悪女が町場をわきまいんか おいおいちょっとやりすぎじゃないか、えー、お騒がせして申し訳ありませんでしたこの写真えねえやばいじゃないですかこれおぼけても無駄だ貴様あの女の愛人か何かだろう返すぜこんなガキティ野郎なんて真似を片腕でやり合うには惜しいやねいきなり、うん こいつ、あんまり長いするところじゃなさそうだな。って何してたてめえら己、どこへ行ったまだ遠くへは行ってないはずだ。探せ行ったと言ってるだろうがんなとこ隠けられかそしてあの連中の言っていた橋だよとは、あの江戸でも屈指の巨大企業のことだ。今では一夜金とは思えんほどの権力を有しているらしい。こ<笑>の息子をたぶらかし、死なした上に、その子をさらうとは。七郎をさらったのは、あなたたちの方でしょ。 あの子は私の子です私がハ田区の跡取りとして立派に育てるおいそこで何してる<笑>今日はいろんな匂いと出会える日だ、ね、やり合ってくれるかいそいとた怪しいネズミを見つけたもんすいません僕はあの関係ないんで帰っていいですかやっぱコーヒーは砂糖でございますよなしまった女が女が逃げたぞそこか<笑> だから、うん、社長に合わせてくれって言ってんだよ。ちょっと待って、その子ひょっとして社長の。あっ、ごめんなさいごめんなさい、うん、あまだ僕らいるから、まだ僕らいるから待ってに あっちを探すぞやっぱりあなたがあの子の母親なんです、ね、私の仕事は旦那様のご子息病弱で寝たきりのカンタロー様のお世話でした誰か来て誰 か, 誰かてちょっとこれ誰かちょっとこれ聞いてるでも私のようなものにもまるで友人のように接してくれる優しい人ですおっさよ俺はいつまでこうして寝たきりで過ごさなきゃならんのだろうあのおっさんはな 俺にこの橋田屋を継がせて財産を守りたいだけだっつう。桜の花にでもなりたいね。桜の花。あんなにも思いっきりその実を鮮やかに咲かせているじゃねえか。それから半年後、私と勘太郎様は二人隠れて逃げるように屋敷から出ました。一生懸命働いて泣いたり笑ったり楽しかった。ようやく見つけたと思ったらこのざまだ。まさか貴様腹に勘太郎の。妙な噂を立てられると。 橋だけの名に傷がつくあの人が亡くなるまで私あの人の分も立派に育てようと決心しましたただ一人のご子息を失った旦那様は後取りにと返しろに目をつけたのですこのままでは親子二人捕まってしまうとごめんて必ず迎えに来るから行くぞ私の勝手な都合でこんなことに巻き込んでしまう私がこれまでどんな思いをしてこの橋田屋を守ってきたかわかる<笑> 行けー社長室はここかい何？なにカ ッ, ッ ジ, ジの汚えチチ吸うらいなら、母ちゃんの貧相な父しゃぶってた方がマシだこちらにはとっておきの手駒が残っているんだぞどんな獲物も一撃し先で仕留める殺しの達人、うん、赤ん坊はしっかり抱いておかないとねえお母さん貸して 俺もあの男相手じゃ、そんなに余裕がないみてえ。ジェイちゃんの資格ねえんじゃねえの。あんたは変ち、し、神楽、もういいから。おめえらはガキとじじい多いな。でも。後で必ず行くからよ。おいよ。頭叩き割ってやろう。え。止めて。抜きの店に瞬速の居合があがり。まさか。大変一撃で。すでに俺の。